三陸優勝龍です私たち優勝龍は神奈川相模原市を拠点に活動している学生よさこいチームです学生ならではの元気いっぱいの演武をどうぞお楽しみください会場にお越しの皆様こんにち は, は, はこんにち は, は相模原市よりやってまいりました 北里三陸優勝流です。私事ではございますが本日をもって2022年度演舞、月来校は納めとなります。皆さんに愛していただいたこの演舞で最後まで笑顔の花を咲かせられるように精一杯演舞いたしますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしく 歌人と旅芸人の巡り合いを見届けたつぼみはあの夜花開いたこれは儚き石屋の物語さあ探しに行こうか優勝竜2022月来校まだ見ぬ花を求めて 不安をこぼし岩はよいよ秋は怖い銅線の中晴ある夜会まから顔を出す気持ちに怒りを追い越えて願画へのかなわぬ宝物の恋夜空に消えるわ夢花火指折り離れた時を前に耐え去心は何を思う 時間はひたすらに過ぎていくこの世は一つ組む僧であった己の弱さに飲まれた時世界は静かに。 月も美しく今宵いあなたのように我が花も咲かせてみようか。 ピアノーに島だし世界は明を望まれる響く花に思いを乗届ての夜の獅子島を連れて私の想いは蝶となって また遠くへ飛おざいましたありがとうございます。 さあ相模原市から学生だからできること学生ならではの元気な演舞をお届けしてまいりました。